するしないそれでは今回の麻雀の匠ご覧ください 第4局日本馬オーラストッ前回トップ目に立ちました大井さんの親が続きます開始ですはいさあ4万6900点そうですね今ちょうど日本馬なので、はい、1万2 5 0 0ちょうど画のつもで変わっちゃうんですよあトイメントそうなので大きく上がるか伏せたい、はい、なるほどなのでなんだこれドラマなんですドラモナやかもないなのでこれで漫画直撃されたら嫌なんで嫌ですね 基本的には折りた い, い,、はい。だからチートイ一進行でこの444を切って、うん、で、安牌を抱えつつマンガン直撃されないようにちょっとやります今回のその作戦は、うん、統一方面にいくわけですね。そこの手はもうあの普通にブクブクにして例えば、はい、3ピン引いて9番とか3を引いて E ピンとかいくとこれ危ないんで。はい 自分の危険は回避しながら。そうですね。もうこの手は上がれない、上がれ上がりにくいです、ね。上がるにはちょっと厳しいですね。はい、はい。はい、はい、ではまず第一つも。はい。このままトップを守り切れるか。パンちゃん。<笑><笑>どうします？シュンツって行きます？いやだ。嫌ですか？絶対嫌だ。何から行きますか？もう宣言通り。読ですか？ 一応これね8でしたー<笑>、えー、大きく上がり道がピンク3色赤っていうあそれなら、ね、ダマワンツーがあるあります、ね、あの赤ウソと赤ウピンどっちかを引けば1万2千あるんで、はい、でも E いいピンと9万を切るほどのことはないのでパソコラと。であそこ今だ絶対ここみな皆さん見逃しちゃいけないのはとにかくトイメンの手出しつもぎり。<笑>はい とにかく遠い面の手出しつもぎりこれが大事なんですぜもうここはこれ裏目ったんですけどこれどうでもいいんですよ、うん、ここはもうねすべての記憶をあそこに能力をぶつけてあそこにはい、トンは手出しでしたねただま漫画ンンを作りたいのでこのぐらいできるならこれこうしていきますチーソーはつもぎりです、はい もう他のりょもう両脇は両脇を無視してもいいんでと、イいう面だけは手出し手出しとトンしろと来ましたよっていうことだけは絶対覚えてお く, ておくこの条件戦の中で戦い方大事ですね、はい、オーラス大事ですちょっと何これいつも聞いちゃってるねなんか横に伸びます ね, すね自然に来た場合は受け入れますか あーんとー、わかんない。それでもまだ。それでもわかんない。赤ウソ、赤ウピン引かないとわかんない。まっすぐ来てるね。はい。うん、ションパイの自敗が続きます。今回ドラがなすなんでいいのスムーズに。なんでこんなにいいの今日。どうしたの ピ, ピンクになりそうですね。いつもあるよ。まあ、一応これ買ってとか。ピンクのみ上がる気がないので、正直。いや、これ危ないんだけど。ちょっと待って。なにこれだったらチーソーパス取っとけよかったって視聴者の人、思ってるよ。 <笑>うん、あの老朽層ターツほんとほんと何何ちょっとこんないつもいいのいやこれちょっと困ったなアカウスを引いてこないかなやめてよンピンでした<笑>これは絶対いらないですいもうカンちゃんになるような灰は、はい、しごろやあのピンフアカウン以上にならないからもうおりますよおろしてよ早くおろしてよおろす。 せるような着方じゃないですもんね何これマジでやばいんだけどテンパイまではスムーズにいけそうですねどうしますやだやだやだやだ僕もハツも一枚ずつやだやだもう満足できる嫌<笑>と言いながら手は来てますよ赤ウーピンと赤ウーソどっちかを引いて、はい、あのマンガンか七七らまだ見えるので、うんうん で、神茶の方がマンズが高いの で, そうです、ね、今切ったペイャの方がマンズ高いので、はい、ロワン切りました。でこれでウーソーかロウソーかウーピン、うんうん、ここならここと前向きに検討していただけることですね。前向きに採用、うんはい。こういうのは全部不採用なんですけどこれちょっと待ってねこれ安全牌候補かなこれっていつご…あのー、闇で構えてて、はい、直撃の戦略もあるじゃないですか。はい それは、かなりこう注意を持って一番最悪なのは、はい、あのカミ神茶にハネマン打っちゃうことなんですね、はい、あのそうするとここ変わっちゃうんで1万2600ああだから今吐く発を切っていいのか悩んでます神茶に対して、はい、ワンズで仕掛けていそうでドラがんですしねマンズっぽいんですよね いやーも本当くつらいな、だから勝っててつらい顔するからあいつ、何なんだよってよく言われるんですけど、な僕映像 で, あ何が出た何でだこれでもう赤1枚持ってる単ヤオ系であのメンタンツも赤一を狙ってるんでもう何 に, 何に頼らないでいいっていうんでだから9ピンが少し通りやすくなりました。 勘弁勘弁もう。来ましたっていう顔をするからるよく見ます。あいつ三味線じゃねえかと思うじゃん。そんなことない。だってこれ三味線じゃんでもいや。でもこれ、実際置かれてる状況って結構苦しいんですよそうそうなの。だってもうアンパイないんだもん。直撃でだって逆転される可能性かなりありますからね。アンパイないのよ。ちょっと勘弁してよ、これ。本当いいヒャンテンだったらどうしよう。これそろそろ万座待ちた。 どんどんブクブクになっているおおいさんと、やんぱいないのよ。条件がね明確にある問いめん、そして神社。うわめあじ四面ちゃんだ。ちょっとこうやゴールとか意味あんの？一応マンツモから脱出。でもこれ発以外どうしたらいいんですか。だって物現物がね。う思ったらつもで行くってことですか？いや だ, いや だ, いやだもうやだよ。も無理だよ。<笑>って顔すると。うん 何、えー、であんなつラそうなんだよあでもドラが2枚見えましたおじさんうんでも元々もともとドラに頼らない赤を持ってる手っていうのは分かってたのでミ、はい、ちゃんに対してちょっとドラがなあまりなさそうになったってことですかこのマンズの名本系は怖いねはねマンになるかこれ も, もう現物ゼロだよどうしよう<笑>どうしよう <笑>もうやだち ょ, ち, ょちょっとキューピンが切りやすいっていう気持ちがあるからまだましですかちょっとだけ ね,、ま、だだけねお気持ち、うん、でも赤赤だと終わりだから、はい、やめリーチくるやめこれリーチくるこれね赤自分から全く見えませんからね<笑>あーだめだいいシャンテンだ分かった あ, あのままいいシャンテンですか、うん、どうせスチーピンだろどうせスチーピンだろおいピンズ1枚も切ってないけどどうせスチーピンだ俺がスチーピンでいってくださいいいシャンテンで予想してますけどスチーピン4枚見えてるん で, <笑>で ス, ス, ス, ス チ, スチーソーも怖いん、ね、で 要するチーソンも苦しいはずなんでいいじゃんってお願いお願いやめてやめてやめ て, やめてで3万手出し何だったんだろうなあそこから出してえっ、ー、とまんずを上向きにしておおロウソーでしたおっロウソー場に2枚目あのー、これチーソウに固定したかもしれなくて、うん、そうしてると結構苦しいはずなん で, で僕の上がり目がもうなくなってきたんで降りたいとにかく降りたいこれ折れれます降りれない<笑> <笑>どんどん声が小さくなってきました無理無理無理無理無理無 理, 無理戦えないよこんなので最初に持った目標とともに生きていったらこんなことになりましたね、うん、でも急走切って無理数走切りますこれ現物に近いものなんではい数走切るテンパーを崩 す, わけです、ね。今チーソ通ったんでも う, もう無理をオフ防ぐ次もしウーソーとか来たらどうするんですか伏せない<笑><笑>倒す やめて、手出しやめて、つもぎってよ、よーいしょまだいい、ま、シャンテンの可能性が高い。危ねえなんで負けてた結果の。なんかあ、かこれはもう降ります。プ, プププ。何はっいやもう絶対降りる。決めたんだ。スーソーと。決めたんだ。決めたんだ。え、じゃあスーですか降りるんだ。ス、ま、ー、あ、数ー切ってもテンポイですけどね。いや、だめ。それはだめ。ウッパーピンの怖い。今のうちの方がいい。あっ、今パーピン合わせるわけですか。 絶対に降りると決めたんだ<笑>無理だいやでもこのルールでこの条件ならではですよねおーまた手出しか手出しパーソン。これはどう読みますこれはね、六八の単純な切り順で僕のパーソンが現物なんで先に六からいったと六からいっただけパーキングは全部見えましたねちごるの天敗だよチーピン行きます 単品ドラドラ刺さったらバカだけどでもその時はリーチしてくれるだろう単品赤赤ですねマンツいったんですよ<笑>いったん落ちあ取るんですねこれ取りますよだってリーチくるもんこれが当たるのらあなるほどね、はい、リーチもないしそうそうそう だけど、はい、だけどこれちょっとちょっとゆっくりやって上がっていいからすごい大井さん今回いろんな大井さん見れてますよ<笑>ちょっと待ってこれちょっと上がっていい顔ウテンパイ先ほど降りると言っていたが今テンパイを張るもう一度取りましたそ高い<笑>、はい、テンパイにするかいつも三色、うん、ちょもテンパイに2二六でね2本場でね2本場でねちょっと上がんないけどうやって上がっていいんだウなんかいそうですしねいそうなんだ<笑>やべえやべえやべやべ<笑>楽しそうですけど絶対張ってねえんだよな トイメンがまだ張ってないと予想するとこの3品も行きやすいわけですね。行きやすいんだけどでもどこまでこのテンパイを維持するかも悩んでらっしゃる視 聴, 視聴者何を見てんだろうなでもこれ普段あのこういった対局番組見てて大石さんかなりこういった終盤でも考え込んでるじゃないですか、うん、でもその思考が今日全部伝えられてよかったですねそうあのね、はい、打ったら死に死にここからトップが落ちたら死にたいんですよ僕、うんうん。滅びたいですね、うんでマンツ あの貼、ーはい、ってないと思いますよ。うん、貼ってなさそう。これが安牌に変わったんです。今8が4枚出たんですよ。はい。キューピング が, がほぼほぼ安全牌です、はい。なので、はい、これこの5枚切って留局なんです。急走も通りそう。はい。留、はい、局がありますこ。これがリーグ戦だったらこれ切ります。リーグ戦だったら、これ切ります。はい、だけど私はエムリーグはリーグ戦です。え、これエムリーグなの？はい、エムリーグ<笑>今更エム<笑>リーグですよ。 M リ, M リーグだと思って打って打ってたらあれ、あれ、なんか記憶、な<笑>、はい、くなってないんだけど<笑>、いや一応、M リーグ思い出してる。M リーグの赤入りですからね、この M リーグってね、赤入りのいやややっリーグんさあ、どうするか、大事な局面、リーグ戦<笑>選んだのは急走。いや、今、これはどういった思考でまとまったわけですか藤田さんのためにトップ取ろうと。<笑>これが一番トップ取れるはずなんで。<笑> 今、来た、藤田さん来たわけですか、今あ。いや、これで単品赤々を打つのは、大井さんは、そんな大井さん見たくないはずなんで、絶対にこうなったら大井さんは転げ落ちないと、彼は僕をそう思ってるはずなんで、はい。積もってた。はぁーでももう一回復活。いやいや最悪、最悪しかも、しかも。<笑>最悪だ。どうしよう。どうしよう。いや、藤田さん<笑><笑>ちょっとやめて。赤藤田さん、あれじゃないですか、大井さん。 いつも3色、赤で4000は4000トで本当にどうしよう、でもこれが、いやカットはしなくていいんだけど、<笑>絶対これがトップに近いはずなの、それで今、リーチが来たんだけど、絶対これがトップに近かったはずなもういい、いやー、でこれ、本当に、はい、本当にダサいけど、はい、これで逃したら、はい、いいの、これが絶対トップには一番近いの。 赤が一枚ね。さっき見えあれ、ちょっとどうしましょうか。キューピン現物。いや、キューピン切りますけど。キューピンは。粘る意味がないんで。ハーピン全2枚。はい。でも粘る意味がないんで、ウーピンとローウソウと今どっちがいいか。ちょっとごめんなさいね。確認させてください。ローウソウとウーピンと確認させください。てどちらも現物です。はい、す礼ません一旦これの方があの。完全に受けました。はい、ローウソウは後に。はい。これ積も2回なんで、うんうん、トイメイさんが。積もることないです。大丈夫です。 ういうことないですかはい、大丈夫です。もう僕がこんな嘘を上がり伸ばしといて、四票で上がり伸ばしていて<笑>トップまで取られるなんて、そんなスター性低くないです、うん、僕は。<笑>もうカリスマっていう読みませんでしたらもうあ読み。読めないでし<笑>まあ、安心して、絶対に上がれないから。本当ですか、はい、うこうやって生きてきたんで、大丈夫です。絶対大丈夫です。お願いします。お願いします。ああイエスイエス<笑>かなり心の声が積<笑>もれてらっしゃる。 お気持 ち, ち地獄待ちすら許さないぞ<笑>現物を慎重に選んでいきますロー大丈夫ですさあそしてこれが入って流局天輩の方は開けてくださいいや本当に怖かったんだンピンズヤングワンいや本当に単品赤々カーカーとかが本当にやってなくてまあでもヒスチーピン入り目なの ああ、にさしの三色、単品、危ないもん、やっぱりピンズ。二ピンが入ったのが切ないですね。三ピンで降りて、四線でへくりました。ね、あ。<笑><笑>さあ、ということで、今回、徳盛り切りました。麻雀の匠、大井たかプロ、見事トップです。おめでとうございます。ありがとうございます。なんとか。と匠。 プロが初めてトップを取りました。おめでとうございます。えー、えーいや、強い人いるからさ。<笑>いや強い中でも大江、うん、さんあの一番やっぱり印象に残ったのは、うん、あの背転のローショそう ね, <笑>ね。粘りに粘ってあの良かったですねなんとかもうブクブクにして思い切ってまあウーピンから行ったりいろいろとはい。 執念を見せてあ と, あとこう雰囲気の出し方だったりそうですねいろんなこうテクニックがある中で、はい、よかった今回どれくらい大井さんの思考を伝えられましたやっぱり人間って普通の人間って思考が100だとしたら言葉に出せるのって多分 20% ぐらい2十3 0って言われてるんですね。でちょっと今日は時間を長く使ったりしながら、あのー、伝えられたのとそれから私解説の仕事が多くて。 いろいろと言葉にする仕事が多いのでその分伝えられたなぁとは思うんですけどそれでもやっぱり半分も伝えられなかったので、えー、ほああそれ言っときゃよかった読めてたのにっていうのがいくつもあったので、はい、もう結構それが終わってみたら悔しいんですよねあの勝ち負けだけじゃないと僕はプロは思ってるのでこの思考内容さえ伝えられれば。 僕が例えばラスだとしてもおい、すごいなって思わせられたと思うんでそういう意味ではあれでしゃべっときてよかったしゃべっときてよかったっていうのがね86個あんだよねえっ、そんな数数えられてたのに伝えはできなかったか体、うん。あとその86個をちゃんと言えてれば100点だったんだけどまだやっぱり超トッププロとしてはまだ未熟な面があったかなと。ななんていう謙虚なこと そしてね、オーラスのよくこう、うん、苦悩してる姿そ見る時のなんのでなのかって理由が大井さん4万6900持ってて、ね、あんないい手でテンパっててしかもあんな苦しそうに毎回少し昇降するなんてふざけんなって思うと思うんだけど見てる人には全部は分かんないですからね。けどあれは本当に逆転の人が逆転の可能性ある人が2人いて。 いつかみちゃんの方がマンズの本質を張っちゃうだろうそしてトイメンの方が、えー、マンツモの人がいつリーチ来ちゃうんだろうってほんとえながらやってるんで絶対だってドラのんいらないって切ってるんで7巡目に、うん、ドラのんがいらなかったらもうその時点でいいシャンテンぐらいのはずなんでそうですよね逆転ができてる要は単品ドラ1ぐらいは絶対あるはずなんでもう怖くてしょうがないです僕は。ところ そういう苦悩はうまく出せて結果、4000オールを逃してしまいましたが確実なトップを取れたことそして、あの怯えがちゃんと状況に合ってたことがやっぱりそこはやっぱり実力だと思う で, <笑>でも次からこう見て、応援してね、はいはいあのはい、中の声聞こえない場面でも、うん、きっとこんなことを大井さん考えてるんだっていうのがうう見てくださる皆様に伝わりますね。うん からあのドラの難切りは本当に怖くて単品ドラ1ぐらいのリーチが絶対すぐ来ると思ってたんだよ<笑>それが闇天のね闇天の単品赤赤、ね、最悪だから、うん、やっぱりこの M リーグでは赤が3枚入っているそういうルールがドラ7そうそうこれが大きいですねなので僕最後の方で積もって例えばサブローキューピンスーソンみたいな街で積もってもちょっと上がるのやめようかなと思ってたりはいで豊メンのリーチが入った後も 最後の手番で高い手なら上がるけど3ピンなら万があったんだけどローピン引くと1300オールなのねそれだったら上がるのやめようと思ったのーいつも1回ぐらいならあのとそれで次に羽積もが2人残る方が赤割りルールはまくられることがあるし1回なんか積もれねえだろうと思って。 かなりこうテンパイしてるのにそれを崩さなきゃいけなかったり、うん、上がりを拒否するってなかなかこういう状況じゃないと普段ないじゃないですか特殊な状況すぎるよねだから順位点があまりにも大きいことそして赤が入ったことで逆転がしやすいことでやっぱり最新の注意を払って少しは我慢しなきゃいけないかなっていうところは見せられたんじゃない か, いやかなりそれはお伝えできたと思います僕は本当に我慢のタイプでひなさんも我慢タイプなんで、はい、分かると思うんですよね僕の思考。でもやっぱり マージャンってすごく楽しいストレス発散できるような競技なのにそれでずっとストレス抱えてるの<笑>あの人何なんだろうって多分ね視聴者の方思うと思うんだよ、はい、僕はマージャンは我慢のゲームだと思ってるんで最後の最後は我慢一番我慢できた人は勝つと思ってるんでそれを見せられたのはすごく嬉しいです、はい、その我慢の結果がしっかりトップですからねそうなのよ一着取ってますから逃<笑>したけどね<笑> <笑><笑><笑> 5万点超えかみたいなそうなんですよ<笑>ありましたけどね、はい、いやでも見事なトップでした、はい、おめでとうございますはいありがとうございます<笑>見てくださる皆様に最後に一言何かあればそうですねあのー、今後 M リーグがこれからこのルールでもうどんどん盛り上がっていくと思いますしそれだけでなくこれから麻雀プロにいろいろなスポットライトが当たってあのー 日向さんのようなねユーチューバーが現れたり<笑>そして日向さんがまたあの来年以降あの M リーグの仲間に加わっていろんな番組で共演できることをすごく楽しみにしているのでこの番組あの大分からだけでなくこの番組そして日向愛子さんをあの皆さん応援してあげてください<笑>お父さんみたいないや本当にでもねいろんなマージャンプロが個性豊かなマージャンプロが本当に増えることはすごい嬉しいことなのでもう日向さんには頑張ってもらって<笑>はい 同じバラエティー出身というか<笑>バラエティーを担当として頑張ってくれれば<笑>ほら僕の仕事も増えるから<笑>はいありがとうございますまた一 緒, に一緒にやろうやりまし、はい、そして匠もまたぜひ呼んではいはい。なんかぜひ出てくださいこれからいろんなトッププロを呼ぶと思うんだけどトップ者が現れるでしょうでトップ取った人だけでもう一回やるとかさ、ね、<笑>あいろんなあるじゃんすごいお金かかりそうな企画ですね<笑><笑>ありがとうございます、はい、そしてこの後大井さんからお知らせですほいお疲れ様でした はい、えー。今回ですね、こちらの本、私が書きました、大井熱という本をですね、皆様にプレゼントしたいと思います。残念ながらちょっと今日はね、一冊しかないんですけど、えー、こちらサイン入りで、えー、プレゼントさせていただきたいと思います。こちらの方はですね、あのー、YouTube の方にコメントに、あのー、大井熱くれとか、はい。 なんかコメントしていただければ、あのその中から抽選で1名の方にプレゼントしたいと思いますので、皆様ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。この多いんです。なんですけど、えー麻雀のプロだけにこう？ 書いたたわわけけけでででははななくく上級者だけに書いいすねいろいろなあのお仕事に悩んでいる方だったりあの、まあ、人生に悩んでいる方恋愛に悩んでいる方何でもいいんですけど何かこう、えー、ちょっとうまくいかないな一生懸命頑張っているのにちょっとなんか自分ダメだななんて考えちゃってる人に向けてですねもう少しあのポジティブに考えていいんだよもっと前向きに考えていいんだよとか、えー、悩んでいる 間に行動しちゃいなよみたいなそういったですね積極的に生きていこうよみたいなことが書いてありますので麻雀以外のことでも役に立つと思いますのでぜひ一度ですねあの読んでいただけたらなと思いますので皆様、よろしくお願いします皆さん最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録、高評価いいですかこれ？<笑>高評価よろしくお願いします Twitter もフォローしてくださいではまたお会いしましょうさようなら